どうも。 こんちですということですね、まあ、皆さん、鬼滅の刃遊楽編第11話最終回見ましたでしょうかいやあれね、ダキと牛太郎のさ、めちゃめちゃね、感動会というか、まあ、回想会ですごい良かったんですけど、まあ、今日の動画はですね、まあ、そういったシーンをですね、より深く感じられるというか、まあ、実は原作第11巻に隠されているものがありますよということで、まあ、アニメでも描かれなかったシーンというのがね、まあ、あるんですよ。ということでね、まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、 もう知らない方のためにね、今回動画にしましたということでねまぁ、あ、ちょっとこれ知ってると、まぁ、あ、あの第11話より楽しめるのかなと思っておりますでね、まぁ、あ、どこに書いてあるかとね、えー、言うとですねこの表紙の裏にね、書いてあるんですけども早速ね、えー、見ていきたいなと思いますでね、どんなシーンが書いてあるかと、えー、言いますとですねこちらでございますはい<笑>いい、いい、<笑> いやー皆さん、はい。そうなんですよ。梅とね、あの、牛太郎っていうのはこんなに仲が良かったんだよと。まあ、これはですね、原作でしか書かれてないね、まあ、隠し要素ですよね。アニメではこれ描かれてなかったっすよね。で、まあ、この蛇とかさ、アニメでさ、ちょっとなんか、描写なかった。ちょっと伏線っていうか描写あったんですけど、このシーンはですね、確実に登場してないんですよね。いやーちょっとこれは原作ならではというか、 まあ、いいシーンとなってるんですけども、まあ、このシーンにですね、まあ、隠された意味についてね、まあ、ちょっと解説していこうかなと思うんですけど、まあ、これを見ることによってねどういったふうにね、まあ、解釈が変わっていくのかっていうことなんですけどもあの牛太郎っていうのはですね、まあ、最終回で、まあ、梅に対してですね、まあ、自分の教えたことによって、まあ、幸せな道に行けなかったんじゃないかと、まあ、不幸だったんじゃないかと、まあ、そういったふうに考えていたんですが、まあ、このシーンを見るとですね、まあ梅の 顔に注目してほしいんですけどもめちゃめちゃ嬉しそうというか楽しそうですよね うんまあ、だからね本当は牛太郎だからこそ楽しかったっていうのはねね、まあ、あると思うんですよ兄弟っていうのに正解はないですけど、まあ、牛太郎のもとに生まれたからこそ梅はこんなに楽しい人生を送れたんだよと、まあ、最後ね、まあ、梅が本当に何度生まれ変わっても牛太郎のそばにいるというか、まあ、何度生まれ変わっても、えー、お兄ちゃんのもとに生まれると、えー、言っていたんですが、まあ、そういったね描写をね裏付けさせるというか、まあ本当にこんだけ梅が喜んでる ということはねまあ、本当に楽しかったんじゃないかなと、えー、そういうふうに思っておりますいやー本当にね牛太郎はいいお兄ちゃんだったんだなと、えー、そういうふうに思っておりますねいやあ、これ見れて良かったですね皆さん<笑>いや、僕はそういうふうに感じ取ってますねまあ各々感じ取るものは別だと思うんですけども僕はそういうふうに感じ取っておりますでですねこちらのですねまあ、表紙裏にも実はですねありましてこんな感じではいいやこれかまと あの、牛太郎の帯のね、あの、マークなんですけども。はい。裏ではね、鬼になってるということで。まあ、表はね、人間時代の様子がこういう風に描かれてるんですけど、まあ、裏ではですね、まあ、鬼の様子が描かれてますよということでね、まあ、そういった対比もありますよとなっております。で、実はですね、この表紙裏っていうのはね、まあ、11巻だけじゃなくて、他の缶でもあるので、まあ、単行本持ってる方はですね、こういった風に開けるとですね、見れるようになってるので、まあ、他の巻ではね、また別のね、ものが書いてあるんで、 はい。皆さん見てみてください。そういったですね。まあ、ちょっと小ネタというか、意外と知らない人もね、いるんじゃないかなと思ってね。僕もですね、あ、そういえば書いてあるの忘れてたわと思ってね、開いてみたらめちゃめちゃいいシーンだったんで、はい。あの、紹介しました。はい。ということですね。まあ、今回はそんな感じの動画となりました。ということでね、まあ、皆さんこの動画良かったという方はね、まあ、高評価、そしてですね、まあ、チャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いします。コメントなんかもぜひお願いします。 ていうことで、また次回のとこでお会いしましょううバイバイよしよしよしよし。